<笑><笑>うん それはあれか私よりも餌かあ、あげてないからねほらほら<笑>これ好きだなこの首をなんかひしゃげるのちょっと可愛いよねそうよかったね、ラチャモスケくんよかったね、ほらもっとおいでほれ、もっとこっちこっちじゃこっちこっちじゃない こここここっっっっっちちちちちじゃない、だだだよよ、よんあーあー<笑> いや、食べるのが下手だな。<笑>それは手袋だよ。ほら、痛い。やめて あ, あ、反撃。反撃だええー、は い, い。ええ、すごい。掴む力がすごい強いよ、この子は。持ってかれるもんな。うん、痛い、痛<笑>い、痛い、痛い、痛い、痛い。すい、すい。あ、じゃあ、ああ、食べられた、えー。上手だね、食べるのが。はい、はい、はい、はい。 おすごいですねいいういいよく食べるね。